カリビ海から来たフランンス人のジョアンです。日本人に対してグリーズマンとデンベリーが差別発言を言うことについて話したいと思います。まずその背景を紹介したいと思います。そして、ジョアンはフランス人として、黒人として何と思うかをみんなに教えたいと思います。2019年に デンベレとグリーズマンは日本のホテルで時間を過ごしてたんですけど彼らは PS で遊んでいましたがテレビとか Xbox とか何か機会が効かなくなって日本人のスタッフを呼んでいましたで日本人のスタッフがテレビを修理ながらデンベレはビデオを撮っていろいろなバカなことを言っちゃいましたでそのバカなことを言いながらグリーズマンはその デンベレのそばにいたんですけれどもずっと笑ってましたそのビデオは公開されましたで日本人そして他の国の人たちはこれはアダシに対して差別じゃないですかっていうふうに言ってグリズマンとデンベレというフランス人の選手はあやばいなことしちゃったと思って SNS でこんなふうに謝りましたまずデンベレのメッセージなんですけれども「Bonjour à tous! Une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m'arrive d'utiliser ce genre d'expression en privé avec des amis et ce, peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique, je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, Je leur présente mes sincères excuses. Ousmane d e m b é l é Griezmann Mo, Konna Feni, Ayamale Machta. Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours, certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais. Minna no maeni, SNSD, Ayamale m a s h t a nga, Konami. っていう日本の会社がグリズマンと契約してたんですけれどもそのビデオの影響でグリズマンは差別してるなと思っていたらその契約をカウンセルしましたこのビデオが出た時にみんなはえグリズマンとデンベリ人差別してるんじゃないかと言ったら僕は本当に信じらなかった信じれないなと思ってたんですけれどもその人たちはバルソロナっていうサッカークラブでサッカーをやってますねだから 国際的なクラブで入ってるのに、いろいろな違う国の人と会ってるのに、グリズマンとデンベリは人差別をするわけではないっていうふうに考えてました。でも、その話はもっと公開されていて、このビデオ見よっかっていうふうに思いましたね。で、このビデオを見たら、やっぱり、うん、まあまあまあ、やっぱりやっぱり悪い悪い悪い悪 い, 悪いだと思いました。で、感知的にこのビデオを見たら、 何か、なんか、憎しみとか、アジャ人が大嫌いなっていう感じはしません。ただ、デンベレは、グリーズマンを笑わせようとしていたので、段階を超えて、差別発言をするまでに、バカなこと言っちゃいました。だから、みんなの気持ちわかります。100%、デンベレとグリーズマンは悪いでした。悪い言葉でした。悪い行動でした。 だから、そのビデオは公開にされて、みんなが反応してくれて、彼らは非難されることはいいことだと思います。他の人たちは、これはアジア人に対して、まあいいよ、そんなこと言っちゃ大丈夫だよ、と思う人へ、これは警告だと思います。そんなことをさせないようにみんなが反応して、それは本当にいいことです。だから、ジョンはそれだけと賛成しています。 賛成していないのは、ツイッターで調べたらみんな、どんな風に思うのかなって思ったら、調べたら、最初のツイートなんですけれども、<笑>デンベレ死ねえどういうことと思いましたで、もっと調べたら、<笑>黒人差別はしないけど、デンベレ差別はする。それは 100% 賛成しないです。 最初のツイートなんですけれども、デンベリーとかグリーズマンが死んでも、そのアジアに対しての差別は何も変わらないですよ。その問題はまだありますよ。だからみんながアジア人に対して差別をしないように、こんな風にそういう問題を公開されて、そしてこれは種です。これはいいことじゃないです。そう言ったら、少しずつその差別はなくなると。 思います。あと、二つ目のツイートなんですけれども、自分が大嫌いことをしないようにならないようにを注意しましょう。で、ツイートをした人の気持ちをわかりますね。その悔しい思う、その怒っている思うをシェアしようとしてたんですけれども、ジョンが思うのは、されたいことを人をしないんです。 ということで、ジョアンは黒人として差別されたくないです。ということで、他の人たち、アメリカ人、フランス人、中国人、日本人に対して差別はしません。だから、どんな怒 っ, っても、どんな状況でも、自分が大嫌いことをしないようにならないようにを頑張りましょう。注意しましょう。それだけみんなに言いたかったんです。最後まで見てくれた人、ありがとうございます。